大気の運動を見るとこれは太陽系に比べ限りなく複雑であることがすぐにわかる。大気は流体で地面の角点上の地面からの高度に対し速度密度圧力温度などが定まっている。これらのすべてが時刻とともに変化する。もちろんこれらの無限個の値をすべて知ることは思いもよらない。 これは、無限次元のの空間にいるのと少し似ている。大気について理解するためには禁じを取らなければならない1963年エドワード・ローレンツは「問題を簡単化し簡単化しさらに簡単化した」彼の方程式が現実と関係があるという保証は何もないくらいに問題を簡単化した。 彼の大気モデルはたった3つの実数 xyz で表され大気状態の変化は簡単な方程式で表された空間の点 xyz は大気の状態を表しその変化はベクトル場に沿っていくのである例えば全くの例えだが 第一座標は温度、第二座標は風の速度、第三座標は湿度を表すという具合だ。この点では冷たく風が強く雨だ。この点ではその反対だ。 ベクトル場の軌道をたどることは天候の変化を追うことだ。気象予報士は微分方程式を解くだけでよい。ローレンツは彼のモデルをよく見ようとしてこんな様子が見えた。これらの全てが実際の天気と何か関係があるだろうか。全く不明だ。これはよく物理学者がおもちゃのモデルと呼ぶもので。 複雑な現象のの大体の様子を理解するるために使われる実際にはローレンツが眺めたグラフィックスはこんな様子だった1963年に使えた計算機はまだ初期のものだったからだ。 非常に近い2つの球の中心で表されたほとんど同じ大気の状態を考えてそれがどう変化するか観察しよう最初のうちは ,2 つの状態は区別できない しかしやがて2つの状態は見てわかるほど分かれてきて完全に異なった待機状態になるこれはカオスだ初期条件に鋭敏に依存する1972年ローレンツは有名な会議で研究発表をすることになったしかし講演題目を送るのが遅れてしまった参加者にプログラムを送るのを急いでいた会議の主催者は 勝手に題目を決めてしまった。予報可能性ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスの竜巻を引き起こすかバタフライ効果の誕生である。数学の概念が一般市民に受け入れられることは残念ながら滅多に起きない。小さな弱々しい蝶の詩的なイメージが世界に影響を与えたのだ。このアイデアは大成功で亜流がたくさん生まれた いつも蝶が登場するがアフリカから来たり中国から来たりしたそしてそれがニューヨークやシカゴの天変地異の原因になった面白いものだこのアイデアは映画に文学に音楽に取り入れられたこれに基づく映画がどれくらいあるかわからないアレハンドロ・ゴンザレス・イニアリ島の2006年に封切りされた手に汗握る映画「バベル」では モロッコでの一発の銃弾偶然の事故がアメリカ人夫婦の人生を変えメキシコ人の乳母の人生を変え日本人少女の運命を変える小さな原因と大きな結果が合わさるのだ人類の運命を考えるとそれは偶然に従うのか必然なのか残念ながら一般市民へ届いたのはローレンツの主張の半分だけだカオスの理論は 現実には未来を予測するのは不可能だと述べているだけだろうか科学者が失敗ということで終わって満足するだろうかローレンツの主張はもっと豊かな内容だ。ローレンツのシステムの二つの軌道がある。一つは青色で、一つは黄色だ。これらは近い初期条件を持っていなくてもよい。 例えば運動の最初の10秒間を消してその続きを観察しようどうなっただろうか軌道は実際に全く異なっているしそれらは少しおかしな動きで予測はできそうもない しかし軌道は一つの同じ蝶の形の図形に集まっていてこのことは初期条件によらないようである軌道は蝶の図形に引き込まれているようであるこういうわけでローレンツアトラクターについて話すことになる奇妙なアトラクターだこれは建設的な化学現象なのだが残念ながらバタフライ効果ほど有名にならなかった 二つの軌道を見るだけでなくもっと多くの軌道を見てみようこれらの球はそれぞれ理想化した待機状態を表しているしばらくするとそれらはすべて一つの同じ腸の図形に集まってくる。 見飽きることのない美しい形だここに数学者やより広く科学者への本当の課題がある与えられた初期条件からの未来を記述するのはむなしいことが分かっているのでその代わりにアトラクターを記述しようそれは何に似ているだろうか内部のダイナミクスはどうなっているのだろうか1970年代に バーマン・グッケンハイマーとウィリアムズはローレンツアトラクターを理解するための簡単明瞭なモデルを提案したここに紙のテープがある折ったり切ったり貼り合わせたりしよう。 ほら変わった形の立体ができたスタートラインに立とう出発だ進んでいってしばらくすると スタートラインに戻ってくる。他の点に戻ってきて、そこから再出発する。スタートライン上の位置はゼロと一の間の実数 x で表される。ゼロは左端、零点五は中央、一は右端だ。点 x から出発すると、戻ってくる点は x が零点五より小ならば二 x で。 x がより大ならば 2x-1 だ。言い換えると車が動くとスタートライン上では毎回2倍の点に戻ってくるただし1より大きくなったら1を引くのであるこれは馬底に似ている連続時刻のダイナミックスが離散時刻のダイナミックスつまり順々にスタートラインを通過する様子に置き換えられている。 見てごらん点分のを出ると点分のに戻り次に分のだが1を引いて点分のに戻る二巡すると出発点に戻ってくるだから周期2の周期軌道となるわけだこれは周期軌道だが周期は18だ。 周期軌道は左耳と右耳をある列で決まった順番で通り抜けるどんな列にも対応する軌道があることが証明できるのだもちろん周期軌道ではない軌道もある右と左とのどんな無限列にもこの運命をたどる軌道があるのだローレンツのモデルと紙テープのモデルには どんな関係があるのだろうかそれは、2001年になってやっとわかった。数学者タッカーが紙テープのモデルはローレンツ・アトラクターを正確に記述していることを証明したのだ。ローレンツ・アトラクターのすべての軌道に対し、それと全く同じ運動をする軌道が紙テープのモデル上にあるのだ。 大気の運動の研究が0と1の間の実数に2をかけて1より大きくなったら1を引くことをずっと繰り返すことに希着されたのだろうかもちろんそんなことはないこれら全ては単純化しすぎだしかし事象の一面を捉えている単純なことだって数学者は単純なことを好むのだなぜバタフライ効果はこんなに知れ渡ったのだろうか おそららく、個人の自由を復元させたからだろうニュートンが残した冷徹な決定論は運命論のようなものにもつながるローレンツの蝶は我々のような小さな存在が世界に影響を与えられることを言っている我々には良い知らせだ